大きなお屋敷の見取り図だねこれは俺の実家エレキテル家の図面じゃないくどうしてギターの中にあなたの家の見取り図が入っていますのまさか間違いありませんこの図面はエレキテル家の隠し財産のありかを示すものですえ ジャックのやつ兄の私を差し置いて遺産を独り占めする気か気にらん実に気にらんぞ探検隊ここにお宝が眠っているのかまるでお化け屋敷だな探しがいがありそうですわね行こうぜ この辺りに、隠し通路があるはずですわ通路ななんんてないじゃん隠し通路っていうくらいだから隠しょう何でしょう何でしい写真でしょう何でいいう<笑><返>しょ<笑><笑><あっ><笑>なんでしょう何でしょなんだ プラグイントマホークマントランスミッショントマホーク この家に、こんな仕掛けがあったとはな。ヒットポイントがほとんどなくなってる。なんでだこれは…れは何ですのこいつはエレキテル家のエレキテル家たるゆえ、世界初の発電機じゃないかこのポンコツが隠し財産だというのかまさかな。カウス 久しぶりだなそうですわね貴様んでここにジャックお前の行動はすべてお見通しだエレキテル家の財産を独り占めしようとは言語道断通しは俺だ悪いか由緒あるエレキテル家が落ちぶれたのはすべてお前のせいこれ以上お前に伯爵家の財産を任せておけないな家を出た兄貴には関係ないだろう帰れよ兄に向かってなんて言い草この出来損ないの弟めキ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 おどうする、ネットんガッツマーガッツマーのヒットポイントもほぼゼロ。こ, このシステムはナビのヒットポイントをエネルギーにして動いてるってことか。ネット君、あれ、端末じゃない 僕に任せて頼むぞロックマンフラグインロックマンエルゼストランスミッションどうっ<ス>ネットくんバッチリいけるぞ お屋敷ですわねあなた方の失火って閉じ込められたの一体どうなってるのかしらだ助かりましたわ兄貴の犠牲は無駄にもしないぜい今度は別れ道かどっちに行けばいいんだろうこっちだいくぞんう左だなうん や, やっぱりなリンゴお前の犠牲は無駄にしないぜ あら、ままた行き止まりですのネットくんフラグインお願い エレクトードうん、助かったぞロックマン、うんうん 屋敷の仕掛けは、ここでコントロールして。あの雷竜を倒せばいいんだね。あ行くぞ、うん、エレクソード クソ君味がないな大丈夫僕にはネット君がついてるエレキマンこういう時はエレキセルキャル架空目には目を電気には電気もだゴン よっかエレキ白色ペット貸して電電気たでしたら、私にもできることがありますわ。 やっとね、エレキマああ<笑>なんだこの声<笑> ジャックあの雷龍を倒したお前こそエレキテル家の後継者にふさわしいママなんていうわけないだろうこのバカ息子ここに来たってことは大方我が家の財産を食いつぶして無一文になっちまったんだろうそんなダメな子にはお仕置きだよエレキテル家に代々伝わる由緒正しい電撃たっぷりと味わうがいい せかいりょこうのただきに行けますわ<笑>